久留米の、えー、見どころといえばやっぱり美味しい食べ物ですねで、えー、僕は焼き鳥ラーメンが大好きで、えー、いつも地元に帰ってきた時はその2つは絶対食べますその中で焼き鳥は、えー、僕いつも行く行きつけの場所があるんですけどそこでは、えー、焼き鳥屋の大将と一いろんな話をしながら、えー、お酒を飲んで美味しい焼き鳥を食べてそうやって過ごすのはとても大好きです本当にクルメは 大好きです。